皆様ごきげんようひさめですキャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています2022年8月16日魔法の迷宮フィーバーでプーちゃんが暗黒の魔人カードをくれた気がしたので早速消化しに行きました新しくなった暗黒の魔人の BGM かっこよくないですかかっこいいですよね10周年記念クエストの「天を超えてゆけ」第3話が配信されました いろいろ面白い場面を録画しておいたのですが、ネタバレにも程があるので、使える映像があまりありません。というわけで、みんな気になっていた宝箱リストのラスト2個がここでした。オーグレード大陸のどこに追加されるマップなのかとワクワクしていましたが、ここでした。ミステリーピラーしかいないのはどういう意図なのでしょうか。そして、バージョン 6.2 で遊べるのはここまでです。続きはバージョン 6.3 になってからです。